ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。成石桜ヶ丘駅と中川原駅の間にある多摩川に来ています。奥から、京王線が来ました。トラスのない長い多摩川橋梁を渡ります。この多摩川橋梁は、昔、単線だったようです。成石という字は、明治天皇の教皇に由来しています。 サギ狩りや鮎用のため、たびたび連行実験を訪れたそうです。それにちなんで、旧玉税設記念館が、桜ヶ丘の山上に立ちました。キューピーマヨネーズの方が、中川が駅の方です。昔、多摩川がもっと北側を流れていたそうです。 ここには浅川が流れていて、川の間なので、中瓦という名前がついたそうです。中瓦駅の先にあるブバイガワラ駅には、新田義貞の像が建っています。新田義貞が、鎌倉幕府を倒した人で、この辺も、ブバイガワラの戦いの古戦場なんですかね歴史好きには良い場所かもしれません。 最近の話だと、成績桜がお駅といえば、宮崎駿監督の耳を澄ませばの聖地です。駅メロディが、カントリーロードです。駅前から耳を澄ませばの作風の街へ散策もできます。カントリーロードを聞きながら、聖地巡礼したら最高ですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。